おはようございます。おはよう。渋滞すごかったね。すごかった。ワンツーツ ー, ツーはね、そういえば混むんだわ。忘れてたけどワン。ツーもそうだったけど、ね。秋ですね。秋ですね。秋といえば白 秋, 秋。なんでやねん。<笑>なんだ。秋といえば<笑>何？もみじ饅頭。おもみじ饅頭。おーおおお。<笑> 紅葉ね、うん今しかないと思うからさなるほどねえ紅葉ツーリングで今回はどうでしょ う, うわおシャンティーおシャンティー紅葉スポットちょっと調べてきたん で, <笑>たんでおおありがとうございますいつも決めていただいていやいや紅葉ツーリング行ってきます。行いやいやい とそろそろお腹すきませんか。空いた。空いたよね。空いたね。ご飯、ご飯スポットも考えてたんだけど。お今せっかくこう宇都宮で降りたじゃん。まさか。行ってみる。行きますか、ね。宇都宮餃子行きますか。ね、腹が減ってしまう。いや、私もお腹空いてきたわ。ねえ。いいねえ。 これ宇都宮駅だね。そうだね。<笑><笑>バイク一時利用。これから四時間無料。は、う、い、んうん。四時間まいいな。この字が入ってくるね。はい。こっち側もいいよ。<笑><笑>着いたよ。着いたよ。 宇都宮あ、ああ餃子通りだこれあ れ, これえめっちゃ並んでななの全部せや何分分らららいいかかすねびっくりしたね。<笑> る時だからな、ね、これいいキキキキみたいなね<笑>あじゃあ私まずこのサラダ巻き。 体今日はやってみようこのドレッと。うん プリプリで美味しいですねプリプリね、うんイイはい、この辺からちょっとワインディングっぽくなるから、はい 気をつけてねはい お, お金取られるのかはあ、通過できるあ、料金は出口でいただきますだって OK 軽自動車四百二十円 あ, あ、始まったねじゃここからかいもみじラインだよもみじライン あ、きれいきれい赤いよダリちゃんあ本ほんとだ赤鮮やかいいねゆっくりゆっくり紅葉を楽しもうああでも山から見下ろす風景も触んないですねあいいですねどんどん登ってくねこれからそうだね日光の中でもさ、うんうん、あの、色はいろは坂い、はい、有名じゃん、うん、より 交通量が少なくて。すごい綺麗だっていう。おいいですね。糸、うん、素敵ライン。糸<笑>ね。糸素敵ラインよ。もみじゃーん。もみじゃん。もみじゃんの糸素敵ライン。なんかおしゃれっぽい雰囲気伝わるわ。<笑> 風情があります ね, ありますねー日本の心って感じわびさびやなわびさびですねこれが四季は美しいよねそうですね日本は美しいよ美しいおなんかあるよチゃイヤ や, やってみるあ ャでも公園だねドライブインうんなえ何もなくない<笑>休憩所的なところだな富士見台うーんよく見えない<笑><笑>あでも夕日が綺麗じゃないのちょうどね綺麗だね夕日が南体山とかいろんな山が見える ばえますないや本当もうちょっとで暗くなりそうだねそうだね<笑><笑><笑>何これ鳥さん山頂鳥山頂鳥鳥なんか道が続いてたね 農, 農家の道とかかな歓迎って書いてあったけど歓迎気になる細道がいっぱいある そうだね。やっぱこう山って全貌がわからないからさドキドキするよねうん想像を巡らせたいよねねゴンドラモミジゴンドラえー、ゴンドラなんてあんだねえこの先 200m だっあモもみじ茶屋ってもみじ茶屋ってさっきの看板のじゃないそうだね あついに終点ですか。終点でございます。ありがとうさんでしたーー。ああちょうど広いから。ちょっと広い？ああ全然いいじゃない。せめてもの。せめてものな。記念が欲しい。 なんかめっちゃ良かったよ、ここすごいあ、そう<笑>石やな 行こ う, う行こうよ現場猫とかやってないで行こうよ楽しかったね楽しかったけどね<笑>おさみ〜さみな〜一気に引き込めますねうん〜〜〜もう日が落ちて暗いもんだって見えないんだよな〜うん、気をつけて行こうね下りだから余計スピード出ちゃうからね 次の看板で右衣装かここうん突破曲がっちゃおうこれは道なんでしょうか<笑>どこにつながるんでしょうか<笑><笑> ま何見てないからさ、入っていいんでしょうかね。工事現場だよ。工事現場ですね。助望願います。だめこダメだ。第三、はいるたんですねこれは。わかました。よいしょ。えなんか上がってきたゴンドラこれ。え？見て左。もう本当だ。ここ何？わ<笑>からない。 <笑>でも工事資材とかだろうねうんすごっなんか面白いものを見た気がする<笑>なんかね<笑>、うん、じゃあ入っちゃいますね お疲れ様でした夜も老けてしまいましたね老けてしまいましたね、はい、ねえやかんや楽しみましたねうんご当地グルメも食べたし、ね、紅葉も見れたし、うん、気持ちいいワインディング走れたしそうです ね, ねじゃあ暖ったかくして帰りましょうそうですねはい今日はありがとうございましたありがとうございました見てね、ね、じゃあまたねバイバイバイバ よ、yes. し